ジャマイジャマイヤマ県 TV。It's show time ど。どうやま県です。いやもう本当最近ねめちゃくちゃ暑いっすよね。マイルはこの暑さ本当暑いもうねそうめんしか食べてない。嘘だけどね。え、で今日なんですけどあの多分あな ん, なんだろうなんだろうな暑すぎてなんかね。 ちょっとな ん, て ん, なんて言ったらいいのかちょっとよくわかんないんですけどちょっととりあえず見てもらっていいですかあーいこれこれが出せるようになったんですよあまりの猛暑でこれキーブレードなんですけどどうやら僕ねこのキーブレードに選ばれたみたいなんですよ ぐらい前か な, なんかね、右手がすっごいなんか熱くて、まあ、ああああなんたんでああああああっ、ね、すいったんですああ あ, ああ あ,、うん、ああっっああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 鍵を開けるることがでできるらしいんですよ車とかにほらインキーした時とかもうこれあればもうガチャリガチャリ開いちゃいますこれジャフ呼ばなくていいですいめっちゃ便利なんですよこれよかったは選ばれてキーブレードにでねこれね魔法もね魔法も使えるらしいんですよこのキーブレードはおあっ手ああめっちゃ癒された今 今ねちょっとね猛暑でちょっと衰弱した体がね今ケアルによってめっちゃ癒されました今のはケアルっすねケアルが出ましたあっ<音声> 素振りの練習にもなるあ剣道んでるでー。 開い た, 開いたいしょどうすごいんですよキーブレードこういうふうにね何でもねあの扉とか開けちゃいますちゃんとねこのキーブレード人の心も開けることができるんですで今からちょっとこのキーブレードを使ってあのー、ばあちゃんのね心をちょっと 拭きほぐしてやろうかなと思いまして。はい、早速やっていきたいと思います。 こ、ね、このあとばあちゃんは喧嘩していたじいちゃんと無事仲直りしましたとさめでたしめでたし